解説音声担当のキリタンです今回は「ガンダムマーク2」制作のパート68になりますそれではご覧ください前回の続きでこのパーツを作っていきます失敗を想定して少し多めにカットしておきました今回は こちらの 0.5 ミリごとにメモりのついたハイキューパーツさんのマスメツールを使っていきますそれではカットしていきます できたのが、こちらです。次は、こちらを作っていきます。まずは、縦横の長さに合わせてカット。 軸を入れる穴を開けていきます 試しにプラチップをはめてみるとこんな感じです穴の周りを丸く成形していきますできたのがこちらです続いてこちらを作っていきます。 ここから形を整えていきますとりあえずこんな感じになりました 次はこちらを作っていきます。こうも小さいパーツだと作業が困難ななので両面テープで固定するとだいぶ楽になります。 この作業はライトの上でやるともっとやりやすくなります。 できたのがこちらになります。次にこちらを作っていきます。これもライトの上で撮影せずにやるとすごくやりやすいです。 実際撮影しながら作ってるパーツは9割のやり直しなのでそういうものだと思ってみてくださいかなりシビアでしたがなんとか4つ作ることができましたいかがだったでしょうか ついに本格的に始まった可動指の作成ですが、果たしてどれだけの人に需要があるのか、そもそも使えるものとして完成するのか、考えただけでも恐ろしいですね。ということで、今回の動画はここまでになります。それでは、また次回でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。